来て ま, いりました。<笑>こんばんばは大地です、突然ですけど今日から富士山に登るって感じなんですけど突然残すぎて決まっ全然決まってないんですけど今日はスペシャルなんですよ実は。もうすぐ いるちょっと高いなあ高いけどさ<笑>あだってのさポカリやめようよポカリはいるよじゃあ水やめようよご点滅できるよおにぎりで夜ご飯食った食て多分朝飯だったら多 分, 多分5合目で仲間とめた辺ん多分あるやろそこ多分そん高くないからあ、まあ、どっかパーキング寄るからさ5 の, そのご途中に注文でウィダーあればいいんじゃなン。うんうん ったんで今から今からね、えー、友達の家にねいわかし切り取りに行きたいと思いますもう速です無事ねいわかしのいわかしねマジにいろいろ教えてもらったけどいまだにちょっとどういうやり方でやるのかよくわかんないけどこれ東京着いた時にねうんあとラーメン食べましょう美味しいのラーメン食べたいねはい、まあ、休憩ですけど これうまいです<笑>全然 youtube するけど<笑>いなもうねいや今伝えたいことは本当に今2時だけど、はい、食欲には負ける<笑>お前もう登録者数減るぞ<笑>厳しいな着きましたそのパーキングエリアに着いたわけなんですけども結構もうこの時点で寒いです、えー、おはようございます いやいやいやまあ俺も一応格好だけ見ればね、こんな。でこれ。これ。装備はいいっすね。暑いんだよな、これ、ね。4人です。 一切体力使ってません。土産<笑>もねえです。今なんか買おうと思ったんですけど、買っといたほうがいいかなこれ。すごい。千五百円。あ大丈夫だね。大丈夫？おじいさんでさえあれ持っとるよあれ鹿の角みたいなやつ。あらお前のやつ<笑><笑>えあれ。俺ゴムはなんかあと降るし。ああ。あと。ああ危ない。 すごい景色ですねれっさあいっこち<笑> や, <笑><笑>、ね、<笑><笑><笑><笑>やばっれい道 次、泉ヶ岳だから、六キロ。3メガ八時五分。さあ頑張ろうね。六キロとかもっといけますよね。<笑>はい<笑>数。数字はまあ。よし、じゃあ休憩したってことなんで。はい、六分目でーす。<笑>まあ、正直、今、今のところ、僕が一番やばいね。でも。第3は結構ピンチですよね。もう汗が止まらんから。遅いやん。カメかカメ。人のこと気にすんなこ<笑>の、あの、てっぺんまで行きます。てっぺんじゃ、てっぺん。行くぞ。てっぺんのが。てっぺんじゃ、てっぺん。 第一、てっぺん取るよはいはい<笑>みんなで、みんなであいよどう大丈夫大丈夫なんだけど、うん、なんかな先が見えない恐怖っていうのうんの鼻が詰まってしょうがないんだ今ちょ、鉱山病だよ<笑>なんかでもやっぱ登山とかって人生に置き換えられるよね、うんうん、なんで先の見えないさ、うん、未来があってさ、うん、やっぱこうやって一歩一歩登っていくわけじゃん でそやっぱそこには精神が伴って努力が伴ってね安店？安店じゃねえんだよ。ハドヘンさん。<笑> 4キロちょっとす。すげえ電波いいじゃん。なんで？まあやっぱり整備されてるんじゃないの？おえ 来, た来た。何何何何 何, 何起きとる？後であれていいよ今見てほしいんだよ俺は。もうちょっとで休憩も終わりなんですけど。このね絶景、うんうんお。何だいきだよ。 五目七五目、まあ、結構いい調子でと思うんでね、まあ、あはよくばああに 乗, りた乗りたいっまど腰関係なってるんですけどねね生ままれたてです、ね、俺あああとじゃあ3分3分、はい、じゃゃ分分はいい行きしょう、はい、いやどんどん急になってきましたね。パパンパンこれあらら こっちういうとこっちいみたい。 もうボーラ目前なんじゃないかと錯覚させるよね。はあ、ビデオでは伝わりにくいけど、本当にもうすごい傾斜なんですよ。もでもそ こ, こなん だ, よ<笑>まだ8 8。まだまだ八号目だ。今八ですか。いやまだまだ。まだあそこが八か、はあ。あっからきついんですよね。あ, あ, あそこから。結構何回も登ってます言うよ、うん。初めてですか。結構きついですね。想像以上に。うね、ああおお、なかなかだな。な 大地さんちょっと体調悪いですね8号目ついにやってきましたけど結構みんな大変そうなんでうん、えーまあ、諦めずなんとか行きたいですスローペースで4人で達成したいですね俺だけちょっとスローペースで行かせてもらおういやみんなスローで行こうやっぱあの4人で行った方が、うん、相乗効果みたいなのあるから多分いやーでもねいや声かけ合った方が絶対自然に俺置いてかれるからラだけど みそバターコーンラーメン24、うんね、生きて。<笑><笑>